人間は愚かな生き物だ。欲も悪くも平等にすがる。出るく用事、足手まといを切り捨てる。奴れ捨てないと群れることができないんだ。突出した者に対し、ひとし引きずり下ろそうとし、水からより下の者に対しては無別し、攻撃的になる。願いは奇特な聖人がただの馬鹿のどちらかだ。お前は聖人か。 それともバカか俺はバカでありたいないつも茎を読まずただただ現状に疑問を出することができる程度のな<笑>なんてねおかわいいこと。